ーーはいいいいいいららっっししししゃゃまままませせ綺麗なおお店、はい、ありがとうございますすあうましうとよろしくお願原田のバーはネットアップの提供でお送りします。 パラダスバーは、ブロントスにメダ。ユウミチさん一発目。はい。どうしましょう、ビール。ビールで。はい。パラダさんじゃあホルカムドインクビールということで。久々に掘れ。い<音楽>きますよ。2022年一発目、えー、ビール、えー、ね、もう去年は残々泡ばっかりだとみんなに煽れましたけど、はい。 私もね、えー、訓練はしてないです、全く。ね。訓練してないですけど、多分、うまくいくと思います。はいはいはい、はい。多分ね、はいはい。私思いっきりなんだよ、意外と、はいはいほ。ほら、ほら、うまくいったぞ。ほら。絶対うまくいく、ほら。いくんじゃないこれ、うまくいくんじゃないうまくいくんじゃないおすい、すごい、すごい、すごい、すごい。きれい。うまくいくんじゃないうまくいくんじゃないほら。あ、まあさん、見して、見して。ちょっと待うまくいったぞ、ほら。見して、見して。すごーい。あー、あ、え、れ、ー すごーいうまくいきました。つまんないなぁ。絶対こそれしてる。いや、こそれでしてなです<笑>。慣れてましたね。やありがとうございまあんまり合ってんのよほら今年はちょっとなんかいいことありましたよ。あれよかったなあ。僕ちょっとなんか嫌だ。なちょっと嫌だなぁ。<笑><笑><笑>原さんも、じゃあ、一杯目。これで合う。飲みますね。はい、じゃあ、じゃあ。あ、そうなのかな、まさかで。あれやっぱね、頭にちょっと、 捨てたのが良かったんじゃないかなあ、ちょっとちょっとょっとほら、ほら、ほらだから、ちょっと待って<笑>、違っちうじゃん。ほら、ほらほら俺に、ね、こっちが泡だったっけなって、途中確認したくなっちゃったんだよ。<笑>だそれしなかったらちょうどよかった。途中で泡入れちゃったの。だやいやいや。わとかよかった か, かったい<笑>いや。今わざとっていうか、ちょっと泡どっちだったかなたよかったです。でも大丈夫です、ぼ、はいはい。はい。じゃあ、乾杯で。はいじ。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい。お、う、い、ん、おいしそう。おいしい。結構誰も突っ込んでないですけど、ハルさんなんすかその格好は？今日は格んです。楽なんで格蘭 な, なんですか？新春一番格蘭で、うん。正月から。正月から。はい。出身はちなみにどちら？出身は静岡県です。静岡には 何, 何歳ぐらいまで？えー、っと十八。18… までですね、高校卒業。あ、じゃあ結構長く静岡に住んたっけ沼 津, 沼津です。沼津、静岡沼津の方では、たこ焼きを家で作る習慣とかないですよね。ないですね、あの、たこパーぐらい。たこパーはあるんですよ。うんうんうんうん、あ、たこパー的言わずは、やっぱある世代なんですね。僕、うんうん、らは逆に長かったですもんね。この間でもたこ焼き家でやりましたよ。おまだうまくいきましたか。いや、全然できなかったんですけど、あの、釣り好きで、タコ釣り行ったんですよ。すごいーい。大量にたこあって、<笑> 今日たあの、たこ焼きって見たから、うん、わーみたいなその時だったらな家にめっちゃたこ持ってたんですよだからああ持ってきてくれればたこ<笑><笑>ってどうやって釣るんですエビとかにいやたこはエビとかじゃないんです 何, 何, 何, 何, 何でやったんだっけ、かな初めて行ったんですよたこつりでも一番下までおろしてたこつぼの中のなんかいやいやたこつぼじゃないでしょだってたこつぼ漁師さんがあそっかううあじゃあ普通に仕掛けてるものだからそっかそっ か, そっ か, そっか で普通におりだった気で、えー い, ううえーまあ、いや僕は15歳からずっとこう寄ってうう。よっ やっていてうん、あもうあの今やってるんですけどヨットだったんですけど海釣りとかやってることころを見てたんですけど、はい、タコを釣ってるってのはあんまり聞いたことないそうタコって釣れるんだと思ってしかもめちゃくちゃあの抵抗してくるんでタコ、はいはい、重たいんですよでさらにムカつくのが重たいのに石とか持ってくるんですよ ああそうなん だ, なんだこれしがみついているからこれを持ってきちゃ う, そ う, そ う, そ う, そうあじゃあするとやたらと思いとやたらと思いんですよ石にこ持ってたのがじゃあ超女だと思ったらこんなタコなのにそうこんなでっかいの持ってきてるそうそうそう ち, ょちょっと筋肉がいんできつかったですねあそうなんだタコいかないかなと思いながらあれじゃあそれ持って帰って冷凍して、はい、そうですね、えーと 返してヌメリ取ってあの竹取りさん、じゃタコ釣り、あのーまあ、行きましょうよ行きましょうよタコ釣りってそれでこれで作りましょう よ, りょうよやりたいけど、あれを捌くのがめちゃくちゃ便利くさい。あ、まあそうかカステ時は、タコを踏むバイトはしてましたけ、ね、タコ踏みってバイトある、うんですよこの築地にあってその海外からアフリカとかいろんなところから輸入した、うん、冷凍のタコ、この暖房のやつ、四角くなって、うん 採用のタコ、使っくなってくるんですね。はははは冷凍なの、それを全部、この綺麗なコンクリート、綺麗なコンクリートの上に置いて。で、綺麗な長靴で、全部にこう水をかけ て, て、解凍、解凍して、おぐすのをよ、ほぐるんですよ。すごい人数で、で、踏んで踏んで、それを洗って、のめりを取って、この、洗濯機みたいな機械に買って。っていう、タコ踏みっていうバイトをってます、実はそうなんですよ。 めちゃめちゃ朝は早いんですけど。いいですね。でそういうバイトあったら思い出しましたね、はいえー。そうなんだ。箱釣れるんだな。じゃあ、もう、私が釣って、花田さんに処理してもらって、で中条さんが焼くのこれくちょっとやるやる や, や, りや<笑>ね一1日のケ。こ<笑>れはちょっと面白そうだな。 幽霊は見えますか。全然全く映画ないんですよ、まああ。あ、なるほど、じゃあそ一緒、そいつ。なるほど、なるほど、なるほど、それが普通だと思います。家族は映画あります。でも。あるでしょ あ, あ、家族では、うん、お父さんをされたんです。あの、あ、お母さんの。あ, あの、おじとか、おばあとかが。ああ、そっちの親戚が、そういう人と見えるよっていう。そう で, すねね、でも、自分は全然見えない 自分は何色ですかというテーマでちょっと喋ってください。難しいですよね。何、高尚なテーマですね。ウう、藤シさんはな自分は色で言うと。何色ですか。今日はなんか、サングラスをしてたから、ちょっと分かんないけど、これは。今日はま い, いですね。<笑>個人的には暗い色なんですよね、自分。うもう、深い青か、深緑。うんうんうん、深緑。それはなんで。 いや な, なんでか分かんないんですけど小っちゃい時に「緑」って言われて<笑>全然あの信憑性もなんもな い, ないけどだ誰に言われたんですか覚えてないんですよそれが誰に言われたかも覚えてない大人大人そう 大, 大人です大人に「あなた緑よ」そうそれがなんとなくずっとイメージに残ったぶんちっちゃい時で「ーそうそうでオうだって何?」みたいな時だったんでそれがすごいイメージについてて、ね、なんかなんとなくイメな緑っていうイメージが。 そういう話を聞くと一番強烈なのはやっぱり小さい頃に大人から悪い言い方すると吹き込まれることってすごい影響を与えるんですねやっぱ り, 残ります、ね、恐ろしいですねそう考えるとだって多分少なからず人生に影響を与えてると思いますよその緑だって言われたことをそんなに印象に覚えてるってことは、うん、じゃ俺そこら辺の悪いてる子供を捕まえて「お前は何色?」って言いなかゃいかわい。 はピンクあいますで も, なーあーでも そ, その印象でやっぱその深い色でいっぱい緑ですよ<笑> 緑、まあ、レーザーカラーもあり、うんうん、ます、あね、ー, ザー写真とか見るとねあのレーザーのカラーもあるし髪の毛も、うん、髪の毛は青なんですよこれは青だ好きな色は青とかなんですよねあ好きな色とかうそ う, もう僕は子供の頃大好きだったんですね青とかも、うん、大人になると次第に青に全く興味がいかなくなりへ、えー大人になると黒か白あっりました 黒も、もし好きですああ黒はいいですよねシンプルにただお、おじさんになってすごい色に対して感覚が変わったのはお花を見て、すげー綺麗って思うようになりましたあ、でも、でもでもでもお花見にいたりします、ね、あ本当ですか、はい、それはでも、まあ女性的な感性のせいもあるかもしれないですねで男ってね、割とね、興味ないんですよ、花とかそうかもしれないです、うん これ4十超えてくると花がすごい綺麗だなと思います、えー、年取ると盆栽とか、うん、ジジイの象徴じゃないですかまあ盆栽 そ, うそうですね何がいいんだと思ってたんですけどす、ねうん、最近は盆栽とか売ってるとこ見るとうわすげえやっぱ緑があるって聞かないですかどうぞ緑があるというかどっちか宇宙に見えるんですよね盆栽が 小, 小宇宙と小さい<笑>、まあ、世界そういものに見えると まあ、確かにあと植物とかね部屋に緑が欲しくなったりとかお花を置きたくなったりい今まで全然なかったんですけど、うん、こうやっぱななん精密機器に囲まれた生活をしてるからあ分かる分かる電磁波にね電磁波に囲まれるのね、うん、<笑>ちょっとでも自然を増やそうと思って、うん、あそうそうそうお花とかモトライフラワーとか置くようになりましたなるほどなるほどリビングだけの ああ、うん、増加だけでも気分が違うと言われますからね。そうですね、うん。なるほど。そうか、なね、機械にね、ゲーム機に囲まれてね。そうです。う、うん、大人からはね、ピコピコやってるのって言われますからね、電子音とか。ピコピコまだやってんのって、毎日やってるのて<笑>ピコピコやってる。俺は、いまだに言われます。<笑>言われます。そうそう、ピコピコ。でも、私、実家帰ると怒られますね、ゲームやってると、とたまにやりすぎると。お、どういう風に怒るの。ああ、もう。 そんなもう長時間やめなーみたい な, なんでけどんやりすぎってやつねお母さんお母さんでもいいお母さんお母さんはちょっとゲームやりすぎると怒るタイプでお父さんはお父さんもゲーム好きなんで一切怒らないんですなるほどお母さんにじっくり返ってもお母さんはそういうもんじゃないですかでもお父さんがゲームやって理解あるだろまだいいと思うんいや多分だいぶ僕の世代なんかはもう漏れなく全員怒られる世代んゲームやってる隠されました ね、そうですよね、うん。だって小学生の時技術やりすぎてあのん な, なんだタコタコね、うんはいはいはい。めっちゃできて。あ<笑>あかう。僕ら僕だからほら僕アーケードスティックはワイン持ちなのでここ、はい、が支点になっちゃうとどうしてもこ う, こ, うここね左手だからなんか急にここだけよく空手やってんのってあ空手昔はやってた ん, んですけどここ削れちゃうじゃないですか。はいはいはい、こういうういタコができちゃう 暴力的な人にして向いちしぜひぜひ食べてください。 エビの専門店行ったりするぐらいこれ、ね。あ、そうなんですか。実は、あ、そうなの。実はこのこの番組を取りすぎている彼はああエビマヨ専門店を出そうとしてたて、えー。そう。今でも出そうとしてる。できます。いや本当にでもエビマヨで通いたいそこ。<笑>コロナがなかったらね、エビマヨも出れる。そう。去年出してるんですよ。うん このソースは、ねやっうん、料理は料理というか何が<笑>食べ物で一番好きですか ラーメンうん分かるラーメン、すいませラーメンの味は味が、なんか今まで家系ラーメンとか、うん、こっくりしたしたのがすごい好きだったんですけどさっ、うん、味噌ラーメンうんすごい好きで す, です味噌ラーメンちょっと辛めの味噌、ね、あでも味噌ラーメンって、うん、味噌ラーメンって不思議なことにだいたいそこそこの味ばっかりなんですよ 飛び抜けてうまい味噌ラーメンですよなかなかないと思うんですが、なんかおすすめあったりしますか、ね。あのキカンボウとかあますよ。キ あ, あ、聞いたことあります。結構あのゲーマーの方とかが<笑>写真撮ってあるとか。おににカンボウ。え、は、え、い。でキカンボウってところあるんですけど、はい、彼の平気ですか。あ, あ平気です大丈夫。めっちゃあの辛さと山椒のしびれを選べて。ああ山椒のしびれいいですよね。あれがなんか旨味みたいな感じになりますもね。<笑>そうめちゃくちゃうまいですそこは。 すごい好きで、ね、やっぱ行くといつも学んでるんですけ、うん、どああなるほどなるほどクリスマス期間あれ俺それなんかで見たか な, かなツイッターにアップしましたっけいや 配, 信でった配信でしたっけうん、うん、そう、うん、ラーメンは若いうちに食べといた方がいいですよ、うん、そうあ大人になるとこう 2種類あるんですよ胃が、うん、も, もたれてる食べきれないってい人と、うん、僕は全然平気なんですけ、うん、食べたら食べた分太るんですよ、うん、ラーメンは吸収しますよねびっくりするぐらい、ねうん、特にスープを飲みたいって人とかはそうね特に、ね、凝ってるんですよ。けどんそれ的にの逆に今のうちなん で, で逆にお肉の脂がダメです来ましたか その時期がでも結構早い段階で、ね、本当に今23なんですけど<笑>、うん、21ぐらいから焼き肉がもうダメって あ, あのいわゆるすごいカルビとか、うん、とちょっともうあれってうってなっちゃうんですよ、うん、でもまあそれはいいかもしれないですね人によって、うん、本当にの肉の脂がすごい好きなんですけど肉自体は、うん、量が食べれなくて ーさん、ラーメンは何味いやラーメン好きなんでラーメンって聞くとなんか、うん、食べたいってうこう、条件反射で思っちゃうので。いや、ほっとい系が好きですねだ。だからやっぱり、学生時代は最初天海一品食べた時は、うんうん、うわ、すごいこれなんだと思って、うん、これはすごい美味しいと思ったし、うん、あと、やっぱり、大学の時上京してきて、家系ラーメンっていうのを食べた時に、 なんだこれう ん, うんだからまあこの時に時々やっぱ好きなものが変わっていくけども、うん、割と味が濃いものが好きだけど最近やっぱりだしの味がすごい強い系も好きでああしい、うん、なんか微妙にこう例えば恵比寿とかだったらアフリとかうんうんあれちょっと微妙な塩ラーメン系のああいうのもなんか最近好き、ね、ああいいですねうん、うん、だからあとパ、うん、とか言ってこれピー出ますよ、うんうんうんあの 料理とかも全部美味しいと思ってたんですよ。うん、うんうん。すごい。年取ってくると、舌がこういうのがいろんな美味しいもの食べてるせいか。うん。え、これ、で、子供できるじゃないですか。はい、子供できて、何年かぶりとか何十年かぶりにそういうとこ行くようになるわけですよ、はい、また。学生時代行きたいのとか。うん、ああいうたッとか、ああ、はいう、はい、バゲッティ屋さんとか。ああいうとこ美味しいと思ってたんだけど、と、うん、えー、ってな。何じゃこりゃってなるんですよ。 子供とかは美味しい美味しいで喜んでるんですよ。うん、つまり、若い人とか子供の時にみんなが美味しい美味しいってたものが大人になると、全然大したことないんで。う ん, んの。贅沢病なのか分かんないけど、ね、不思議なもんで。たぶ 子, 子供の味なんでしょ。え子供の味なんですよね。子供向け子供の味なんだろうね。でもそうですよ。スパゲッティとかが、やっぱり、昔はたくさん太くて、 量があってみたいなのったんだけど、うん、最近茹で具合の方が気になっちゃう、ねうんうん。そうそう、分かりますよ。なんか、全部茹でてあるとダメみたいな。ね、アルデンテいいルは、ね、高いのがいいってわけじゃないな微妙な茹で具合で全然味違うんですけど、う ん, うん、うん、なんかね。たぶ違いが分かるよりも、たぶん、お好みがよりはっきりしてきたかもしれない。あれは、原さんと喜の石さんそう、ラーメン の, あの袋麺 どれ一番好きですか、はい、いや袋麺じゃないんですけどあのカップ麺のうん麺もう味そになっちゃうんですけどスミレってあるじゃないですかコンビニに売ってるスミレのカップラーメンもめちゃくちゃ美味しい、うん、あれはれ美味しいそうあれもずっと本当に、うん、去年あれがあれば生きていけるんじゃないかなって思ってあれ美味しい買いだめしましたね私、うん、あ, あれ美味しいっすね すごいんかにカップラーメンでこんなになんかこうカップラーメンってやっぱ飽 き, 飽きてくるじゃないですか、うん、あのカップラーメンの味するみたいな感じするんですけどすみれのやつは全然食べれなあも食べれるみたいなあれは美味しいですね美味しいですね確かにね全しかっ た, かったあそうそう、まあ、日本のカップラーメンはすごいですよ、うん、今んいまだに俺日のカレーヌードルカレーヌ、うん、ードル美味し い, い, 味しいあれたまんない最後にご飯入れます あ俺、それはやんない。けどああ、やんないんだ。カレーヌードルって危険なのは、僕、一人飲みを結構家でやるんだけどこう飲んでるゲームやって、ある程度満足したけど、お腹がガッと空いたときに、夜中12時空いてるにかかわらず、あれが置いてあると、ちょっと食べようかなと思っちゃうところが危ない、あれから、はい、完全にもう、つい逆転てるんで、朝方とにそうそうそうそうかにカップやめて。そうそうそうね あやっぱりそれはストリーミングで朝方になっちゃう。なりますねす。すっごい深夜スタートですもんね。そうですね、基本。すっごい深夜スタート。ねゲームやると朝方にならないなそう。今日もだって、昼に寝ましたね。<笑> ゲ, ームゲームやってる時はそうです。うん、そう。ユノシーさんのストリームいつもそうですね。深夜スタート、うん、朝まで3、4時間。 で寝回すみたいにして終わって、うん、お昼過ぎ終って配信切るんですけどその後ずっとゲームやってるんですよ<笑>結局ね、うん、やめらんないですよね<笑>やっぱそう配信でしてる時のゲームと配信でしてない時のゲームちょっと違うっていうことになってるんでね、うんうんうんうん、個人的にちょっとねちょっと配信向けじゃないけど自分でやりたいと思ったやつやったら、うん、終わらないですよね まあ、今でも一番やってるのってやっぱエイピックスですか、うん、バランうんうん、うん、バロラント。うんバロラント。でもともと私ゲ ー, ゲームセンター好きだったんですよね。そうん。なさんゲームセンターの店員さんだったみたいな。そうです、<笑>その店員さんだったではナムコの、ナムコのは入社すると必ず最初何ヶ月もしくは1年とかゲームセンター配属なんですよ。あそうですねそ 営業でで入ったんですけど、はいはいはい、だからやってました最初の一年はえっゲームセンターの店員やってました巣鴨のナムコとかいってガッツリです巣鴨、ね、聖地です。そう聖地巣鴨のショット僕は新宿だったんで、うん、新宿でナムコってバレないナムコって名前ではないんですけど、うん、別に知るでで も, うもうちろんこう毎週毎月毎月かその 温泉場の会場ですがものすごいやってます。厚川もとか行った。いちょっと行ってましたね。十六十五ぐらいの時はすごいだったりして、関西もめっちゃ行ってました。遠征に行ったり。あそうなんですね。え、うん、そのその遠征ってそのなそれはなんのゲームだったんですか。が本当にメインがずっとおとげ。おとげ。なんですよそう。あそれ知らなかった。えの主演さん。おとげだってたんですね。おとげ。おなんおとげのなんですか。 もうあのーうん、本当にビートマニアとか、うんうん、サウンドボルテックスっていうのをずっとやってて、はいはいはい、そっちのお仕事とかもずっとやってらっしゃっておんますけどそっからですね多分もともとゲームすごい好きだったんですけどゲーセン通い始めてからもうさらに加速してそう、はい、です ゲーセンやってた俺には音ゲーは自分がやらないこともあって、うん、音ゲーコミュニティーにそこまで詳しくないんだけど、うん、ちょっと今おっと思ったのは音ゲーで遠征っていうのは対戦ゲームの遠征じゃないわけじゃなああそうですね音ゲーの遠征って何するんですかあでもやっぱあの普通にもう沖縄とか行ったりしてたんですけど、ね<笑>それよようん、呼ばれるのかそれとも見に行きたいプレイヤーがいるのかでも結構まあ見に行きたいっていうか まあ、SNS で仲良くなったプレイヤーとか結構コミュニティ狭いってそのなんだろう共通の友達がいるとかが多いですねなるほどそれプラスもう本当に元ゲーになると、うん、もうただ一人でスコア詰めしかないんですよそうです、ね、やることが、ね、そうだからもう本当に気分転換で気分変えて。 そ地元だとちょっともう最近調子悪いからみたいうなああ そ, そういうそういうれが遠征なんですねでいると僕、ね、が多いですねで沖縄のゲーマーの人たちともうひたすらもう朝から晩まバゲームしてるみたいなやるとやったりと か, わかりますねとか店舗大会とかもあるし一応まあゲームの中ではなんかあのあの、うん、都道府県の 証拠もらえるみたいなのもありますけどああああそうです連邦大会とかもありますねでなんかオトゲーって意外とシビアだなと思ったのが2 0 2とか特に2 0 2とかって結構バーってやってると店によっては結構この画面に後ろが反射しちゃうんうんうんうん、あそこすごく こう調子よくやってるのに人が結構何往復かしただけでもう気が散ってバーンって言ってやめる人も結構多かったぐらいでも、ね、付合いあります ね, ね, ね後ろに明るいゲームとあったら嫌だとかねそうそうそうそうそうそうの重さとかもあるしそう店によってはねこの後ろにパーテーションとか置いたりね、うん、するもんねだから割と音って割とシビアな世界だなと思って見てた 先生とかあったんですかそうですめっちゃ環境いい源泉探すみたい な, なで最近はその家で PC でやっぱバロラントとかをもうやりつつ源泉行ってみたいな空いた時間に行ってか自由ですか、ね、バロラントだけどバロラントって要は僕らの世代で言うと、うん、まあいや世代とか社会人になってからだけどでカウンターストライクとか芸じゃないですか、うんうんうん あれがデータベストぐらいの時からずっとやってたんだけどバロラントはシビアなゲームだなと思わな、ね、いあれはなんかし単なるシュないわゆるまあ、うん、ま確かに一番こう典型的なシューターっちゃシューターなんだけど、うんうん、もうまずもって、うん、姿を見せたらもしか見たら終わりじゃないけど、うん、早打ちランマンみたいな世界じゃないですかで加えてあのアビリティがね簡単サイズと違って、うんうん 一一人一人いろんなスキルを発動されると最初のうまいもん同士であるとさ最初のさ数分間もうあのせ接敵とか打ち合いにならないじゃんなんかお互いが見えない状態のままのなんか駆け引きがすごい続くからゃ<笑>あなんか昔から APS やってた人とかは多分耐性がついてると思うんですけど。 最近そのバトル分けが減ってたじゃないですかああそうそうそ う, そうあれカジュアルのねそうそうん、だから、まあ、エイペックスとかで FPS やる人が増えて多分バロランとか正反対じゃないですかそうそう私もあのバトル側から入ってたんで FPS びっくりしたでしょえもう難しいみたいなえストッピングって何みたいなんかこうコメルの目モ何リーみたいなもう出た体出したら反対のキーを押すのみたいな 基 本, 基本シフト機をじゃあ歩くっていうね、うん、<笑>カジュアルの方から入った人からする と, と心が折れる人も多いですよこれエーペックス難しいですからねエーペックスは<笑>これ全然関係ないんですけど俺はねエーペックス結構自分には合ってると思います私は合ってないと思う、うん、合ってないんだ俺は合ってないと思俺もあっですか、ね、エーペックスはエーペックスのあれこれでいいと なんだろうな別に全然自慢とかじゃなくて、うん、僕は結構シューターは格闘ゲーム以上に昔からね、うん、もう黎明期とか生まれデブームが生まれた頃からやってるわけですよ僕その頃から PC ゲーマーなんで、はいはいはい、PC ゲーマーといえばまあマウスでやるシューターとか、うん、そういう古い世代なのでシューターやり続けてるわけですよもうで そ, それなりに自信があって、はいは い, はい、いろんなゲームでも結構結構そのランキングとかあると絶対 一応ワールドワイドで、うんうんうん、トップ20以内に入りたいみたいなことは若い間やってたわけど、うんうん、例えばちょっと分かんないと思うですけど、バトルフィールド2とかってか、e、EA が初めて公式のランクドサーバーっていうね、うん、ランキングのサーバーを作ったっていうの、んね。あれで、ワールドワイドで僕は大体、あの、一時8位ぐらいまで入った。すごいすごバトルフィールド2は相当あって、まあ、他もやってたんだけど、結構それで暇、うん、あって、 で、なんか、例えば、フォートナイト出ました。うん、で、なんか、やっぱ、りちょっとやってると、あの、終端のいいところは、こう、応用が効くじゃないですか、大体どのゲームでも。ま、う、あ、んうん、結構、俺、ね、あれ結構、上位いけるな、なんて思ってて。エーペックスも同じようなノリでやったら、なんか死んなくて。エーペックス、全然、俺、人をキルできなくて。いや、追いつかなくないですか。あ れ, 何あれ、何や。な、何が違うの、あれ。 俺、全然エ p ペックス活躍できないの<笑><笑>そうなんですね<笑>。あれ、なんなのなんかね、もうおじさんのせいかなっていうことにしてんだけど、俺は最近、年齢のせいかなって、それにしても周りから言われるぐらい、あらんって、シューターもっと上手いですよねって結構、一緒にやってる会社員会社の仲間から言われるぐらい、エ p ペックスが合わなくて。まああ 圧倒的にそのエイムだけじゃない部分が多すぎ、ね、る。あ、だからかなのかな、まあ。エイムだけじゃないからかな。ギャップ。ムも大事だけど、うん、キャラコンとそうだなうスキルはもうできて当然でそうか、そっからキャラコンの壁があってみたいなイメージがなんとなくあります、うん。あ、そこがいいんだよね。未だにだってスキル打つとき、あれどこだっけとか言って。あ、なっちゃうでしょ。<笑>俺もなんか<笑> そ, うそういえば忘れてたとか、<笑>もう一になって打っちゃってて。うんうんうん、そ, うそうそうそう。そうやっぱ。 も高いですけど、うん、なんかサーサーヒン PBG とかいくらだたら多いかっててに、うん、それもあるのかな展開が早すぎて多分展開も早いしあのね仲間が死んで倒れてたりするってなんか優先しなきゃいけない状況が違ったりするしね、うん、なんか何よりもバトル側のすごいところはあのノラとかでやってると いやーすげー な, そなあのフ リ, フリートプレイとからいろんな人がないるわけじゃないですか、うんやっぱりその、フリートプレイって、やっぱ俺らの業界から言わせても、だって有料のゲームって、有料ね、値段を最初に人払うゲームって、だいたい似たようなコミュニティが集まるので、価値観が似てる人さ、うん、フリートプレイって、もうんうん、客層が広いから、逆にいっぱい入ってくれるんだけど、その分、コミュニティとか価値観が違いすぎて、うん、なんか結構コミュニティが荒れたりするじゃないですか、ねうん、エーペックスもすげえなと思ったら、ノラで入ると、とんでもない冒言入ってる人いるでしょ。 いなんかにあの初対面のはずなのに、すすごいっよ俺、おじさんのせいかもしれないけど、<笑>若いやつの方が、なんか、頑張りましょうねとか言っといて、最初、いいこと言ってるのに、速攻死んだら、お、はい、助けな、助けろ、助けろ、うん、とか言ってたまに、<笑>なんか、親とか交際なんかっていうか、恨みをする人<笑><笑> い, いるんで す, すいですよ、何もしてないのに。 バロラント っ,、まあ、って敵より味方にムカつくうう、ね、ムカつかれるとか、うん「お前何してたんだよ」とか「なんでそこで出んの?」とか「なんであれ使わないの?」とか<笑>なんかこれど う, どうなのかなと思ってねだから格ゲーの方がよほどそういう意味で健全で1対1だから。 勝った負けたでのいさかいはあるけど、はいはい、でも今言うてもやっぱり実力勝負の勝ったもん勝ちじゃないけど、うん、でもなんかチーム戦って敵から投げられるのまだいいんですよ、うん、バーンって打たれて「より下手くそ」って言われたらくそ上手くなってやるんだけどんか俺は普通に順調にやってるだけなのに隣でただ死んだやつが急にバスッとねこう罵倒してくるみたいな。<笑> ね、お前のせいで死んだじゃねえかいや違う敵のせいじゃねえっつってそう<笑>俺が撃ったんだったらどうかお前が撃たれたんだろうって<笑>難しいですよねまあなんかなんかこう体勢ついてる人もいれば体勢ない人もいるからか結構苦手ななタイプなんでそういうのでもあれされませんそのなんていうの、スマホじゃねえやスト ー, ソーキングじゃねえその配信してるとーゴースティング、ねね、ゴースティングかそうそう 配信僕も配信であんまゲームやらないんですけど、配信してるとわざわざマッチング入ってきて、うん、あいたっつって、はい、ユノシイだっつって追っかけてくる人っといいんじゃない？倒された時にあのキルログ見たらユノシイ好きみたいな<笑><笑>あ。いやそれはそれはゴースティングというかなんかなんだろう本当になんだろうなそれ一緒に遊びたいんたいな。<笑>うん、まあ、でもゴースティング。<笑><笑>まあでもそれは。 いい方じゃないです、ねうんうん、なんか僕バロラント の, あのユーヨーシーさんのツイッターかなあのボディースーツ着てる写真あったじゃないですか<笑>バイパーあ れ, あれかっこい い, 毒使い、うん、めっちゃ似合っててありがとうございます なんじゃこのかっこいいのは<笑>すごい似合ってるんですよねバイバー使う人で上手いヘタが嬉しいなよ難しいですねなんかキャラ一人一人が重要だけど重要すぎてそう火が重たすぎる、うんうん、重たい<笑>かわいそうだなってたまに思うな あの本当に僕は海外の人とやることが多いんですけど、はいはい、仲間でちょっと実はずっと2時間半遊んっぱなし で, る話でおしっこに行きたいなってトイレに行きたいんだっ<笑><笑>でもみんな行ってこいって言うんだけどあのい行って本当に何があったのかなかなか帰ってこなくて。<笑><笑> まあ普通に負けるみたいな結構あるんだけど<笑>、そうするとその仲間同士だったらいいけど知らない人だとボッコボコに怒られるからトイレも行けねえなこのゲームー割と長いんですよねあれなの長いです ね, ね, 気ですね本気でちょっと拮抗しちゃうと ね, ね。ね